平成30年3月18日、第12回阿蘇市青少年健全育成推進大会が阿蘇市一宮町宮寺の就業改善センターで開催されました。これは阿蘇市青少年健全育成市民会議が開いたもので、関係者およそ80人が参加して行われました。はじめに安倍武雄会長から、 挨拶のできる、阿蘇を、ふるさとを愛する子供を育てていきたいとの話がありました。その後、挨拶等運動標語の表彰式があり、受賞者に安倍会長から賞状が手渡されました。講演会では、熊本県教育庁、教育総務局、社会教育課、家庭教育支援班主幹の田原理恵さんによる、 子供たちのより良い成長について考えよう、親の学びプログラムを使ってと題した講演があり、参加者を4、5人のグループに分け、睡眠の必要性、子供の寝かせ方などについて意見を交換していました。